はいみな、えー、さんこんにちはミサトオストイッチファームのコンニクタンですコモちゃんですよろしくお願いしますハイチュウはい、はいはいはい、味、はい、当てましょうキキハイですねはいキキハですねは い, はいということでトモ、えー、ちゃんに挑戦してもらいましょうわかりましたハイチュウキキハイチュウですねまずこのアイマスクつけてもらってはい味はね全教えませんあ教えないのはいはいつけましたよ当たんなかったなえなんかあんの どうしましょうかね<笑>はい、罰ゲームはコメント欄でお願いしますお願いねーアニタもやるべきではえミサ<笑>とストリッチファームはい、これは座長くん寝頼んでもらってねサーセーはい、こちらで行きますはい、これですねなんか後ろに無理しないでねって書いてあるやつね無理はい、行きますよはいはい、開けちゃった開けちゃった、はいはいはいはい 分かんない形はね、ハイチュウはみんな四角なんでね香りでもなんか、どうだろううん。香りか、ハイチュウの匂いは確かに強いかもしれないうん。香りで分かっちゃうでも先入観があくとあんまり良くないよね確かに最初にこれはこの味だって言ったらもうその味にしか思えなくなってくるよねで、今そうなっちゃったああうんうんうんはい分かったほうさて、答えどうぞ 青りんご味です。青り、うんご味。いいんですかそんなの、ね、本当に。はい。青りんごだと思う。はい。えー、正解は。はい。とって。はい。グリーンアップル味でした。まあ青りんご味です。正解。やったやった。次も回避しました、ね。うん。まあ美味しい。まだまだあるんで。うん。お待ちを。 <笑>そうね、ハイチは口に残る。ミ、う、サ、ん、とストリッチファーム。さて、はい、第二問目。よしょ。はい。さあ、行きましょうか、うん。よし、これでいこうと。どれだろうな。はい、これです。なぜだかうまくいかないときはって書いてあります、ねうんおうおう。なんて味なんでしょうか。 は い, いはいなんだろうね二つ違ねえそうかな<笑>あーこれなんか聞いたこ聞いたじゃない嗅いだことある匂いだぞ体重から音楽が聞こえてきたようん<笑><笑>うん、うん、もう分かったのうんすごいうーんとこれははいいちご味ですストロベリー味ですはい、えー、言い直してくれましたねストロベリー味うん、うん 正解です。ドロベリー味。さすがですね、うん。罰ゲームやってほしいでしょうにみん な, な。みんな罰ゲームやってほしいでしょうに。代走分かりやすいですね配中は。なるほど。ミサトストリッチファーム。三個目。はい運命のミス。ミス も, もここで間違えてるんだよ、ね。そうだ絶対間違えさせてよから。<笑>いやあどうやにしようかね。 ストロベリーもグリーンアップルも、うん、もうお食べになられたということで、うん、悩むねどうしたら失敗させられるかな<笑>であれですね私は三つ目の味が食べたいなあ<笑><笑><笑>、はいもうじゃこれに決めましたはいいざ勝負の朝にって書いてありますへー勝負だ勝負だ<笑> はい、はいはいはい何だろうさて あ, ーああ、うん、食べましたね大人になるとハイチをあまり買わなくなるような気がするんだよなうんたまに買うと美味しいですうんうん、うん、分かりましたこれは、はい、グレープ味ですほんとかな、うん、いいよ、うん うんうん、正解ですやったわかりやすいグレープが一番わかりやすかったどれもわかりやすいですねええー、じゃあハイチュウのクオリティは高いのか結構好きだったからどれも多分食べたことがあるうんうんなるほどね、うんうん、はいえー、はい、ということで、えー、父ちゃんなんと三つ正解してしまったということではい残念ながら罰ゲームはなしです<笑>すいませんねはいはいえーそうですねあのハイチュウキキハイチュウ、うん 簡単すぎたかな。うん、もうちょっと難しい。引きまるまる考えてね、うん。今後もこういった動画撮っていきたいと思います。チャンネル登録と高評価の方お願いします。今度はコニタにやってもらいたいと思います。<笑>はい、はい、<笑>はい、次回のまた何かでお会いしましょう。はい、バイバ イ,、はいバイバ